皆様新年明けましておめでとうございま す, い, ます、えー、いよいよ平成29年がスタートしました、うんうんえー、まずは視聴者の皆様に、はいえー、ご挨拶をあちらにお願いいたします、はいはい、あの平成29年新しい年を迎えられました昨年は4月の熊本地震そして梅雨期における集中豪雨、うん また10月には爆発的噴火がありこの阿蘇市においては自然の猛威に襲われ大変な時でありましたでもみんなが力を合わせていよいよこの1年素晴らしい年であることを心から記念を申し上げます皆さんと一緒に素晴らしい年を築き上げていきましょう えー、今お話にも出ましたが、はいまあ、平成28年は本当に自然の脅威にさらされた1年だったと思います、はいはいえー、今年最初の「ようこそ視聴室」は佐藤市長に昨年1年間を振り返っていただき、はい、そして今年の抱負などを伺っていきますよろしくお願いしますではまた改めまして、はい、昨年はどんな年だったのか詳しくお聞かせください、はい、そうですね ちょうど思えば九州北部豪雨災害がありました、はいうん、その時自然も生活も交通道路もズタズタにされましたけれどもなんとか早く復旧復興していこう、うん、そしてその中でも市の財政力をやっぱり強めていかなければいけない、うんうんうん、そういう思いで市民の皆さん方と全身全霊一緒になって頑張ってまいり、うん、どうやらそのめどもつきつつあった。うん また市の財政力も少しはチャレンジできるそんな状態になってきた、うん、さあ、いよいよアクセルを踏んで地方創生といわれる時代なんだ、はいはいはい、なんとか少子化に食 い, 食い止め し, しながら、うん、そして頑張っていかなきゃいかん、そんなやさに今回の4月の熊本地震があり、うん、もうその時においては大変な状態であったと思っております。 その状態の中でいろんなことの事業をやろうとしましたけれども、うん、なかなかその事業もできずいま、うん、だに地震における余波が残っており、はい、その対策に追われているというのが現実であったと思います。うんうんうん、あの市民のの皆さんん方が一番望んでおるる号線とか、はい、あるいは交通道路のここの、うん 開通の問題とか、うん、また生活の再建、うん、そしてあの生活道路、および生活のいろんなあの公共におけるこの再生、うん、そしてあの産業の再生もやっていかなければいけない、うんうんまあ、そんな時かなと思っております。はいあの今 災害についてのお話もありましたけれども、うん、やはり阿蘇は観光地ですのでね、はい、やはりそういった道路交通網やその観光施設などの復旧もやっぱり一つの大きな対策かと思うんですがそれについてはを見ていかがでか、ね、そうですねあのもう一番大切なところが先ほど申し上げましたように五十七号線がああいう普通の状態でありますし、うん でもやっぱその中でも産業の再生観光とか、うん、医療の問題とか、うんまあ、いろんなことがありますから、うん、関係機関にお願いをし、うん、今一生懸命取り組んでいただいております、うんうん、でもその中でもこれからまだあの時にあの冬季になってくると、はい、凍ったりとか、うん、積雪があったりとか、うん、あの課題も出てくるとありますので、うん、市民の皆さん方の意見をしっかりと 関関係機関にもお願いをしてていいいいきたい、うん、そういう強い気持持ちを持っております、うんうん、一方の方では、観光では、私たちの象徴的な、やっぱ草千里に行く道というものが、はい、早くあの片側交互通行できるようになりましたので、うん、大変ありがたいし、うん、あのそういう意味では、復旧の、うん、新たな発信力にもなっておるんではないかと思っておりますけれども。 またあの十二月にはですね、はい、嬉しいニュースがありました。はい、え十、ー、二月二十日には阿蘇山の噴火警戒レベルが三から二に。下がりまして。<笑>そうですね。その結果、草千里までしか行けなかったんですが、三、は、条、い、広場まで行けるようになりました。行けるようになって、すごく良かったなと。はい、まあそのように一つ一つのことが、うん。 急から復興に向かってるんだという阿蘇の象徴的なことがこのように発信をされるというのはすごくいいことだと思っておりますし阿蘇の歴史を語ってくれる阿蘇人社においてもちょうど11月から新たに解体をして78年かけてちゃんと再興していくと。 という計画もできてその作業に取り組んでいただいているということは、うん、すごく あ, のありがたいと思いますし、うん、私たちにとってもまたこれからあの復興していく上においての大きな、うん、その支えの糧にもなると思ってます災害のことを中心にお伺いしましたが、うんまあ、復旧工事以外の方でもです、ねうん、市の政策的事業や新しい取り組み、うん、官民連携を図りながら進められてきたと思いますが。うんはいまあ 4月には一宮小学校校も開ししましたよ、ね、そうですね、一、はいまあ、宮小学校が無事開校して、うんはい、そしてそれぞれ の, あの地域で学んでおった子どもさんたちが、一緒にこれから未来のことを語りながら成長していく、その大事な校舎が開校したということは、すごく良かったと思っておりますし。うんはい またその下の保育園 の, あの YMCA の黒川保育園も立派な新しい環境になってすごく良かったなと思っておりますそんなやさきに今回の地震が襲いましたけれども確かにあの年間のイベント の, あの延期とか中止とかそんなことがあっても ちょうど8月にはみんなで一つ頑張っていこうと阿蘇市の復興祭りがあったり、うん、あるいはあの東京の方から由紀、うん、さおりさんごのご兄弟が来て同様、はい、で私たちを励ましてくれたり、うん、また八上純子さんも来ていただいて阿蘇市社で このことをを祈願をしながら自分の作った歌を披露していただいたとか多くの方々に支えられて今年も迎えられたしそのことを大事にしながらまた来年も頑張っていかなければいけないと思っています。 積み上げてきた復興をです、ね、さらに加速させるためにも、うんまあ、平成29年の取り組みすごく大事だと思うんですが、うんえー、平成29年についてはいかがお考えですか、うん、そうですね やっぱりあの課題は早く57号とそれから農地の回復とまたあの観光に行けるその道路とかそういうものをしっかりと安全にあの復興していくということが一番であると思いますからあのしっかりと関係機関の方にまずお願いをしていこうと思っております。ででもそんなところの中でちょうど環境省が 新しくあのマンキュスプロジェクト、はいあの、オリンピックに向けて2020年、うんはい、その全国の中の8箇所のうちの1つに選ばれましたし、はい、また阿蘇山上では、この地震を機に、新しく阿蘇山上のこれからの観光の在り方 の,、うん、あの検討会議もできております。はい これは共にリンクすることでありますので、新しいその産業の再生と観光の在り方、その姿があのいよいよ今年はくっきりと見えてくると思っておりますので、すす。ごく楽ししみにしておりますもちろんあのインバウンドの熊本県も国も力を入れておりますので、こちらの方もやっていきたいと思っておりますし。 いろんな意味で、あの、課題があることも事実です。うんうん、特に、あの、地方創生の一環として、はい、あの、サイクルツーリズムをやろうとしておったんですけれども。うんうんうん このこともどうやら、この素晴らしい景観とこの大地の中であのコースが今年は決まってくると思いますからそれも一つの人口の交流の在り方の中からあの観光はもちろん新しい人の出入り、人の交流そして新しい産業というものが生み出してくれるといいかなと思いながら今後、力を入れていきたいそんな大きい希望も持っております。 あの先の明るい話題が出ましたが、うん、あの前回の「ようこそ視聴室」では、はい、チャレンジワードをご紹介しました、うん、これも一年、ね、今年1年間のテーマになると思うんですが、うん、そうですねあのやっぱり24年といい近藤のことといい、はい、あ, のはあそしは災害の対策ばっかりでありましたけれども、うん、ややもすると、うん、だんだんだんだん あのスパイラルがマイナス方向に行ってしまう、そうだと、ただ対応に追われるのが、あの本来の仕事でであということで、取り違いをする時がありますから、若手の職員が、それではいけないんだ、やっぱりそういう災害の中から復興していく、いろんな動きの中であっても、未来をしっかりと見据えた、そういうあの社会を、この阿蘇市は足腰の強いものを作っていかなきゃいかんと。 いうことがあって、えー、人がつながり作り出す新しい阿蘇オンリーワンの世界に素晴らしいチャレンジワードだと思いますからみんなであのこのことを期待をしまたあのその総合計画の中に第一番目に入ってくる素晴らしい言葉になると思っておりますので、えー、この中に脈々と流れるあの熱いあの心と。 熱いその思いというものを感じながら阿蘇市建設のために一緒になって頑張っていきたいと思ってます。はい。まあその人がつながりというチャレンジワード。うん、まあ人というとですね阿蘇市にはこう人にスポットを当てたブラン ド,、うん、ランド全がありますので、はいねえー、こちらの方もですね皆さん平成29年の活動にご期待いただきたいと思います。うんすね、お願ます。えー、では最後にですね、はいえー、市長、えー、今年の 平成二十九年の抱負を、はい、お願いいたします。はい、はい、あのやっぱりこの素晴らしい大地は、あもう悠久の時から先人たちが一生懸命血、はい、と汗と苦労と、そしてこの厳しい環境の中を開拓をして作り上げていただいた大事な資産でもあります。その中で四年前の水害といい 今回の地震といいまた大噴火といい大変な状態にありますけれども、うん、今を生きる私たちが先人たちのその開拓の魂というものを再びやっぱ奮い立たせてそして安心安全な阿蘇というものを作っていかなければいけないそれは世界に誇る阿蘇でもありますのでみんなで力を合わせて噴骨再審努力をしていきたい。 そんな思いでこの1年間もしっかりと頑張りながら子どもたちが輝きそして未来に向かって健やかに育つようなその環境とまた住民の皆さん方がやっぱり住んで安心して安全に過ごしていけるそんなこの阿蘇の大地を築き上げていきたいそんな思いで思いっきりまた頑張ってまいりたいと思っております、はいえー。それでは市長 ここではい、恒例のク イ, クイズですかね、はい、そうですね、うん、あのそういう災害の中で、うん、やっぱり自分たちが胸を張って誇れるのは、うん、やっぱり阿蘇市の昭和団だと思っております。うんうんはい 荷重はもちろんでありますけれども災害の時とか今回の地震水害の時でも身を張ってすぐ出動してくれる、はい、また、そのふるさとを愛する魂というものはもう頭の下がる思いがしておりますしどんな危険なところでもまた自分が本職を持っていながら同じようにその消防団活動をやっていただけるという。 あの素晴らしいあの阿蘇市の消防団です、はいうん、この消防団が、うん、昨年の活躍、はい、すごくあの人命を守る、うん、また地域を徹底してあの巡回し広報活動をやってきてくれてる、うん、でその評価があって、うんえー、実は国の方から、はい、関係する役所の方から、うん、あの感謝状をいただきました、はいうん。その感謝状が ちょうど関係するといえば、まあ、少しヒントですけれども、はい、あの総務省の総務大臣、うん、そして経済産業省のその大臣、うん、あるいはあの厚生労働省の大臣、うん、その3つのうちの1つから感謝状をいただきました、はい、あのその大臣はどこの役所に当たるでしょうか。これが今回の、はい、あのクイズの ヒントですねはい、はいえー、今回も3択になっております阿蘇市消防団が昨年の功績を称えられ感謝状をいただいたのはどの大臣でしょうか、うん、総務大臣か厚生労働大臣か経済産業大臣、うんうん、はい、えー、ヒントは女性の大臣、はい大ね、ということで、はいえー、お答え是非皆さんお寄せくださいお待ちしております えー、平成29年初めてのようこそ視聴室は、えー、昨年平成28年を振り返りました。そして、えー、今年の抱負などを佐藤義之阿蘇市長に伺いました。市長どうもありがとうございました。ありがとうございました。クイズの正解者の中から抽選で、果実の国カップルズから、サチノカ300グラム4パック入り1箱を1名様にプレゼントします。香りが強く、 味は酸味が穏やかで甘みとのバランスがちょうどいいイチゴです。こちらはオンラインショップ ASOMO で取り扱っています。また ASOMO のホームページでは今が旬の ASO のイチゴを特集しています。ASO のイチゴが美味しい理由や品種についても詳しく掲載しています。ぜひご覧ください。ご応募はクイズの答え、氏名、年齢、ご住所、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 273人でしたたくさんのご応募お待ちしています